ジャニーズコロナ制限前解除なのに、金プリ X でイめぐる動きなし。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズ事務所が8日に、新型コロナウイルスの5類移行を受けても受けていたコンサート開催ガイドラインを廃止すると発表し、キングピンス。 キンプリの多くのファンが嘆いている。ジャニーズは公式サイトで2023年5月8日をもって政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が廃止されることに伴い、コンサート開催ガイドラインについても廃止させていただきますと発表。これまでマスク着用や感染箇所禁止など数々の制限を設けていたが、 昨年11月以降は不織布マスク着用で会話レベルの声量での歌唱や声援を解禁するなど一部声出しを OK としていた。それが今回のガイドライン廃止で完全に声出しも可能となりコロナ以前のようなコンサートを楽しむこともできるようになったのだがこの決定にじくじたる思いをしているのがキンプリファンだ。 今月22日に平野市を、神宮寺勇太、岸優太の3人がグループの脱退を表明しているが、最後に5人でファンの前に立つという予定は今のところない。ある芸能関係者は、一時は22日に東京ドームの予定が空いているから、最後のコンサートがあるんじゃないかと希望的な噂も流れたことがありましたが、今となってはそれも絶望的。 三人が抜けた後に、長瀬門と橋山の二人でのコンサートは計画されていると言われていますが、五人の金プリがファンの前に現れることは厳しいでしょう。声出し可能な状況になったのに、声を出す機会もないことで打ちひしがれているファンが多いです。と話している。東スポウェブ。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。